ナイスナイス右入ってる大丈夫それ無視しちゃうとあれじゃないかうわ一銭だ<笑>おるよ後ろ大<笑>パンはしないよもう<笑>、ま、ちょっとちょっとちょっと 集中してじゃあ集中しないと本当に集中力切れてる。 でもさ、意外と進んでないから、ワンチャン全然あるというか。全然、え、え、えああ、ああ、びっくりした。ワンチャンある。全然ワンチャンある。4人ぶち込んで、1人ぐらい当たれやめちゃ、やめちゃ見られてる。ちきつい…左きついわ、左きつい。なんか、永遠に、永遠に人数不利なんだけど。 永遠に人数不利なんだがめっちゃ塗られとるなえなんかすごい私以外全員は<笑><笑>ああもうどうしとりあえず行かないで行かないでマルミさん打っといたダメかナイスナイスナイスナイスナイスナイス左から入ってる これ死ぬやつだ。<笑>ずっとこの必戦にやられてるな。ちょダメだな、必戦使おうかな。私も必戦ね、好きなんだよね。え、この辺、あれ、おるだろう。え、でもさ、これさ。よいしょ、あ、まあ、危ない。これ、いけんじゃないこれ必戦さ。 無視してさあー待って待って待っ て, 待ってやるやるやる見えてるで丸美さん撃った待てよ 私のティルと丸美みさんが良かったんじゃないかこれはイエーイ<笑>待て待てココメントピーえっとじいちゃんありがとう続ける この色とまた黄色。ああ水色と、えー、ブルーとイエローで、私の衣装と髪の色。ありがとう。そうだね。綺麗だったね。ジジ あ, ありがとう。<笑>よし。最後ね。じゃあ、終わりにしようと思います。 えー、じゃあ最後ね、お名前読んで終わりにします。最後でまた見に来れてよかった。シェフちゃんが来てくれてありがとう。NS さんもお疲れ様でした。えー、ュンサイさんもありがとうございます。タシトロニさんもありがとうございます。ジンさん、プレシャーさん、シェ ル, ルちゃん、ニムダさん、おつしわです。コルトさんもおつしわです。 カレンちゃん、あと、エールさんあと、セフィロットさん、おつしわでした。ケイチさんもおつしわです。ネクセルプライドさんもおつしわです。お昼ちょっとまたやりたいなとは思ってるので<笑>、またお知らせします。ではでは、またねー。